こんにちはオランジュリーのみかです今日はこちらのチーズとペッパーの茶畑を作っていきますもちもちした食感でとても美味しい茶畑ですでは一緒に作っていきましょうではミキシングをしていきます北の香りですでそこにイースト 0.5g 入れていきます 1g 測っていただいてそれを半分にしてもらえば OK ですお塩です で今回はチーズと胡椒でお酒に合う茶畑にしていきたいと思いますまずここでね一回よく混ぜてください混ぜましたらお水とコントレックス入れていきますもうお水の中にコントレックス入れていってしまいますね混ぜながら水分を入れていきましょう ここはダマにならないように手早く混ぜていきます粉気が残らないようにしっかり混ぜていきましょう底の方にお粉残りがちですので底の方からしっかり混ぜていきます はい、粉気がなくなりましたらちょっと生地を広げましてここに胡椒ですね4色の胡椒ですパラパラパラっと入れますピザ用チーズですこちらも入れちゃいましょう、はい、そしたらゴムべらに生地を少し引っ掛けてゆっくり持ち上げていきます ゆっくりり持ち上げててにして下ろすはい場所を変えてまた同じようにゆっくり持ち上げてしっゆっくり落としていく生地を引っ掛けてゆっくり落としていきます今3回やりました はい、四回やったので、これで終了です。ボールの周りと、ゴムベラをきれいにしましょう。はい、乾燥しないように、ラップをしましたら、室温で二十分置いときます。このまま二十分置いといてください。はい、二十分経ちましたので、パンチをしていきます。 20分前とね生地の様子が変わったのを確認してくださいゴムブラに生地を引っ掛けてゆっくり持ち上げます生地が伸びるようになったの分かりますか4箇所やっていきますボールを回しながらゆっくり伸ばしてくださいかなりね伸びるようになったと思いますゆっくりねグルテンを伸ばしていきますはい次ラストです そしたらこちらザラップをして20分室温で置いておきますはい2回目のパンチをしていきます生地がね先ほどよりちょっと滑らかになってきたのわかりますかまたゴムベラで生地の一部を持ってゆっくり持ち上げていきます切れる直前に2つ折りです先ほどよりも伸びるようになりましたね1回目しっかり伸ばしてあげると 3回目4回目があまり伸びませんが一応ね4回やりましょう切れる前に2つ折りにしてくださいもう1回パンチをしますのでまたラップをして20分置いときましょうはい3回目のパンチをしていきますゆっくり生地を持ち上げていきましょう生地滑らかになりましたね グルテンが出てきたのでね生地が全部持ち上がってしまうようになりましたでも一応3回やりますボウルの周りを一度きれいにします、はい、そしたらラップをしてこちらなんですけれども室温で3時間置いておきます 3時間経ちましたら成形をして、成形が終わったらすぐにオーブンに生地を入れて焼いていきますので、大体いい2時間ぐらい経ったらオーブンに余熱を入れるようにしてください。その時にはね、天板をしっかり温めておくようにしておきましょう。天板を入れて余熱を入れておきます。余熱を入れる温度はご自分のオーブンの最高温度で入れておいてください。天板を入れてしっかり温めておきましょう。はい。では3時間経ちましたので、成形をしていきます。 えっともうクッキングシートを用意しておくようにしてください。かなり膨らんでいるのわかりますか。こちらに打ち粉をしていきます。パラパラパラっとしていきましょう。優しく全体的に広げてあげて。ベタついてるところがないような状態にしておきましょう。 でスケッパーの丸い方を使って生地とボウルの間2センチぐらいのところにね差し込んで隙間を作っていきます、はい、一周しましたらひっくり返しましょう自然に落ちてくるのを待ちます ちちょっっと画面から外れちゃったので移動します生地の表面を触るとベタつきますのでこのお粉のあるところを持ってあげて3分の1を折りますでここにも反対側を重ねるんですけれども内粉が多いようでしたら払ってください同じように重ねていきます、はい、でこれ三つ折り一回ですもう一回していきます縦にも三つ折りしていきます向こう側からもしててあげてください はいそしたらねスケッパーを使ってひっくり返しますこの時ねボーンと置かないようにしてください思いっきりを押してしまいますとガス抜けちゃいますのではいそしたら切っていきますね下までいきますスケッパーを下までいったらすぐに離してくださいはい4分割にしていきます で測ってるとも大変なので測らずにこのままいきますでこの断面のところですねここに打ち粉をしていきましょうちょっとね打ち粉していきますはいそしたらクッキングシートの上に乗せていきますもうね あれだけより生地だったんですけれどもしっかりはらせるように成形してカットしてあげるとこんな感じでね持つこともできますそしたらクープを入れていきますべたつきそうでしたらね上に打ち越してもらってもいいですが今日はそのままやっていきますねククーーププですけれどもクープナイフを 生地に突っ込むような感じに置いてもらったら、一気に引きます。はい、これで焼いていきます。はい、では焼いていきます。で、そちらに先ほどの生地を入れていきます。 チームを入れていきましょうはい焼き上がりましたはい、こんな感じで、はい、ではカットしてみますねこんな感じで気泡がねしっかり縦に伸びています